モバイししましょうガイダースはトップビュー形式のローグライクゲームでモバイルゲームらしい単純な操作が特徴です特にきらびやかなエフェクトとか前例のない斬新なシステムのゲームはないですがそれなりの個性と後半までも複雑でない構造かわいいグラフィックと似合う遊びやすくバランスの取れたゲーム性が魅力ですよ実は何よりも最近できそうな携帯ゲームがないのが多わか、まあそれでガイダース実況紹介はここで済ませてすぐに始めましょう こんにちは、ゆっすきゆかりですこんにちは、東北キリタンですガイダーズ、ゲーム会社イするの発ロークライフですよ誰ですってそうです、八年以上活動したのに誰も覚えていない悲運の開発チームですまたはディレクターさんの言葉を借りれば私はガイダーズ以前のゲームをトーをフォロボンに行きますちょっと悲しいですねところで、この画面はカットインしたイントロムービーですがこうやって見るとストーリーがよくわかりませんああ、そうかな解説どういう昔 王国の地下に封印されていた支援が爆発すると平和だった王国は一瞬に混乱に打ち遺構入れたからって自然にかっこよくなるんじゃないですかまれ王国の勇士に行くあなたが自分の仕組みを守り必死に成功したが長い戦いに敗れて地下監獄に出たまたあなたが王国の偉大な偉大などなたでしたかはなんだこれあまり専任される英雄ではなかったようですねまあ選んでみようか ああそうだ火炎魔法使いでした火炎魔法使い楽しそうですあなたは命を懸けて守りました命を懸けて誰を守りましたかいやこれ一体何を救って地下韓国を脱出してモンスターから王国を取り戻しましょう何か珍しいイントロだったあはそれでこれがチュートリアルですか UI がかなり単純ですね。そうだ。そして攻撃も移動ボタンを使うよ。前に行こうとする空間に何もなければ移動して、敵がいれば攻撃するやり方だ。この他にもアイテム獲得、階層間移動、インパラクションなども全部でこの4つのボタンで構成される。確かにモバイルゲームにはこんなに簡便な方がいいでしょう。ところで、その程度に機能を圧縮しておけばむしろ不便な状況が出るんじゃないでしょうか。横に、攻撃。また一つ。 まあそんな副作用は容認すべきだろうただ我慢するしかないのかなこれよりいい携帯ゲームがそんなに多いわけでもないよ瓶の中のお金典型的ですねあれがアイテムですかうん祝福だとランダムに生成されるパッシブだよ HP を増加させる単純なことからご反操作をひっくり返すのもあるよ何ですかそれそれはただデパフじゃないですかまあ攻撃力を高めてくれるけど確かにそうだ英約プレイとかするときは役に立つかな 最初のステージだからか敵も目立つやつはいませんよクールがコウモリより少し丈夫だけどまだそのくらいが前部だふむこんな風に敵の数も多くないしちょっと楽な感じですよね今まではねはいうわあれは何ですか精鋭モンスターがこの体のモンスターを無精鮮にしてやつだったのに死んだなはあ あの木の踏み台はな居いすると崩れ落ちる。気をつけないといけませんね。しかし、タイミングさえ合えば敵を落として一気に始末することも可能だよ。およく見てよ、まず足場の近くに誘引した後、敵が来た瞬間床が崩れる前に出てくるんだよ。ところで、あいつが先に踏ませないといけないんじゃないですかあ、ちょっと。おさあ、これだ。もうすぐこの靴は落ちす。いや、今度は運が悪かったんだ。あの足場てはちゃんと。ん ターゲットが目の前にあるのにじっと立っているはずはないじゃないですか。こうすればいいんじゃないでしょうか。攻撃中には移動できないからこんなに刺激したら。さあ進行してみようか。一つ使いそうなものがある。えキャラクターコミュの特殊技術で移動ボタンを押し続けることで発動できる。そうですか。ところで、火炎魔法使いのスキルがなぜテレポートなんですかあ、ボス戦ですね。<笑> ル王はかなり直感的なボスだよ。攻撃が多様ではないが一定時間ごとにマップストーブを今地に書いて移動を妨害し、たった今死んじゃった。さっきから何ですかまあ、チュートリアルボスだったからね。ところで、誰かが閉じ込められていますねはぁ。火炎魔法使い、ご無事で結構です。私はこの上階にキャンプを設けて休んでいたが、急に捕まってきました。もう開花のモンスターたちは処理済みのようだから、またキャンプに戻ります。まあ、そうだそうです。特に言うことはないですね キャンプに戻るんだ。会話を自分が初めて自分が終わらせたら私は一体何と言えばいいですか、まあそれでもよかったね。ゲーム開始4分で救出されるお姫は君が初めてだよ。うん王女にじゃねって、この勇者もなのなか大胆ですね。思ったより長く知り合った仲なのかなああ、もうキャンプに NPC が追加された。おおこれからも人を救うたびにここに集まることになるよ。救助した人に応じて各自の固有機能が解禁されるんだ。それでは王女の機能は。ふうん。 だから、王国が滅びて家族は行方不明に自分は今まで拉致されていたけど、現在唯一の戦闘可能な人数に金をむしり取ろうというのか。器が大きい人物ですね。王国の未来が明るいです。ところで、王女は救ったのにもう目標は何ですか主な目標は失踪した王子を探すことだ。もちろんそのためには、地下から上り様々な通路を経て、最終的に王宮に到着しなければならない。なるほど、少し面倒…です。ちょっと…ああ。うんあれは誰ですか救出したことがないのに。この後ここに人が 祝福感する機能ですね特定の祝福が出ないように確率を調節できる。まあ、序盤だから、近親以前に持っていたものもあまりないんですけど。あ駅は大したことないのに氷がイライラします。そもそも地下量になぜ氷が積まれているのですかあれモンスターを戦わなくても鍵で部屋をスキップできる。もちろん消耗品だから節約して使った方がいいよ。 他の NPC です。あのボスは他の奴らより少し大きいです、ね。いくつか軽く飛ばしたようだ。スライム王は序盤のボスにしてはかなり丈夫だよ。移動速度が遅いのか短所が、カエル王と違って自分の周りで範囲攻撃をするため、攻撃を避けるのがもっと難しい。判定がちょっと変なようですが。そして、HP を全部精進させたら、一般スライムに分裂する。まあ典型的ですね。そしてスライムはまだ小型スライムに分裂するんですよね。私たちが選んだ火炎魔法使いは多重攻撃が可能なのであまり問題にならないが、他のキャラクターでは合意されればノーヒットは や, ややこしいだろう。 ただですね、助けてくださってありがとうございます。本当に間違いなく死ぬかと思いました。私はキャンプに戻ります。今度の…じゃあね。さあ、もうキャンプに3人も入ってきました。まだ難しいことがなかったね。モンスター学者とはどんな機能でしょうか各社が業者に仕事をしなければならないのか。国が確かに危機ではあるようですね。そろそろされた来たのかな。まあ、このまま進めば…うん 古代新の祝福が目玉焼きのゲームがストーリーがそんなに真剣でもいいのですか最近ハイブリッドが流行ってるじゃんあ、上がる前に学者雑商人に行ってみましょうかいつの間に小金がちょっと集まりましたね帰り方は知っているそのまま歩いていくことはできないえ一体なぜですかそれなら NPC たちはどうちょっとな準備終わりましたかうん、必要なものは全部持ってあれえ電話機を忘れてきたああ、ちょっと待ってよ、家に帰らないとわかりましたリセット ああここにあったのかいや本当になんでキャンプに戻るが自殺ボタンなんです今度は早速進めてみようまだ見てないのが多いんだよまあそれならこの地下監獄ステージはもう何回か来たのですぐ次の場所に行ってみましたえ簡単ですねここはどこですか地上に上がる道を決めるシャンプションだよでも初回だからまだ1ルートしかないね後で他のルートも行ってみましょうもしその時までクリアできたらねはいあ、今度は私がプレイしてもいいかなお 2番目のステージはどれだけ違うんでしょうか多分初心者が軽く歩き回ってもクリアできるステージの中では一番大変な。区間ごとに差がかなり大きいようですね。まあそうだよ。でもまだは簡単だ。大部分の敵がスライムが変えるみたいにさっき見た奴らであのも遅くを見てよ。いくら遅くてもあんなものに撃たれるわけがないじゃん。何か勘違いしたみたいけど。はもともと簡単は。準備するときはまだ外れたのではない。エ ッ, ックネート。先ほどまで無視していたジャコにすっかり巻き込まれた感想は カメラ消してくれる ?OK。ゲーム負けて隣の人に、やつを、えー、ちょっと、ちょっと、本当に消したらな今度の動画はここまででと、ちょっと、ちょっと、ょうそれ作成予定ではあるのあの魔導士ためにでも必ず見なな、ねまあ、とにかく、ちょっとうございました、ちなっとうござ、ちょっと、いょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、